ショットタイムどうも、ムケですさあ、今僕はですね家に帰ってきましたお腹ね、ペコペコなんですよで、帰ってきたらね今すっげーいい匂いがしてて多分ね誰かが料理を作ってるんじゃないかなって思うんですよねただいま<笑>やっぱり<笑>いい匂いすると思ったらね弟がご飯を作ってくれてます 今何場作るの教えん何教えん何でって何場作ったカキフライカキフライカキフライと風呂吹き大根風呂吹大根、そぼろあん風呂吹き大根、そぼろあんこれ風呂吹き大根でこれ作ったこれ、えー、料理をね、やりそうな格好じゃないんですけど頑張って料理をやってます じゃあね、弟がご飯を作ってる間僕はちょっと暇なんで歌を歌ってます y o u t u b e y o u t u b e b r o a d c a s t to a s e l f y e a h y o u t u b e y o u t u b e 主役は君なのさ Hey! 煮干しラーメン発見煮干しラーメン発見食べない今は食べない暇なのでウサギと遊ぶ あー、ブル君あんた寒い大丈夫かわいいかわいい 大大きな大きいのな大きなお台に立ちにいろいろっと。<笑><笑><笑>っっかきぐらいいめっちちゃまいじゃゃゃじじななすこ、はい、これ<笑> いただきますうん、あ、ま、これ大根これはない。 はい、今日はですね、秋の味覚満載の料理でした。